そ、うん、もうちょっと待ってのお楽しみだよみんなお待たせコラボだってコラボ私たちと桃色クローバー Z の皆さんで紡ぐ特別な一曲「マジョラムテラピー」をお届けいたしますわ私たちのファンもモノノフの皆さんも 一緒に楽ししんで欲しいなさあ張り切って参りますわよトップアイドルとの夢の共演最高の曲になったと思うからいっぱい聴いていっぱい歌っていっぱい楽しんでねそれじゃあ私たちもマクロと一緒に遊ぼうぜーっとお楽しみに 何聞いてもらえたねめっちゃ楽しかったいやなんかもう最高だったないろいろやっただけはあったよね<笑>本当にめまぐるしい日々でしたものねリアムさんリアムさん 決まってんじゃんほら曲聴くもうそんなわけないでしょ私たちいろいろ頑張ったじゃんほらリアムが物理的に燃えたりとかさ 私のメイドが素敵なお花をプレゼントしてくれて胸がとても温かくなりましたわエヘッさんとメイドさんってそんなに仲いいんだ住み込みだしもう姉妹みたいな感じ 平日プロデューサーもやらせてもらってますみんなよろしくね ちょっぴりセクシーでお茶目なモモクロナアイグルアーリンこと佐々木彩香です新曲いっぱいいっぱい盛り上げようみんな元気いっぱいだね私はモモクロの若大将玉井修理よろしくね最後はリーダーはーいモモタカナコです私たちもみんなと歌えるの夢みたいだよでも実現するから夢じゃない ってね、あああれはいつものことなんでリアム呼ばれてるよ<笑> <笑>ゆっくりでいいよそっか私たちのファンなんだ。 ちゃん髪色めっちゃかわいいねむえんじゃうのあれはねゴビみたいなもんだから気にしなくていいのそれより絡めてうれしいな 本当に楽しみでときめいていますわこれを機にお互いたくさんの方に知っていただいて楽しんでいただきましょうもちろんみんなよろしくねトップアイドルと並び立つんだもんこっちもアイドルだしやるからには全力で本気で楽しんでいこう あ何するの リアムさんが出題ごとに交代で触る係そしてヒント係ゆいちゃんとカレンちゃんが解答者ですわねドドキドキしてます じゃあ一目でわかんないものって何生き物じゃないのかなですがそうですわね慎重にお手を触れた方が良いかと何が起こるのか私にはとても想像がつきます 谢谢 とことでは言い表せません し, いしあっゆい分かったあのー、水と粉で作るお菓子ええー、違うのうーん色が混ざってるグニャグニャなんだっけあのおもちゃとかであるスライム こんな感じキャし、こし、ちクちクしますわん、なにこしろキャッ動きましたい、生き物ですの傷つけないように優しく、触れません リアムヒントヒントうん<笑>やっぱ動物チクチクしててかわいいけど<笑><な><笑>もしかしてもっと単純ハリネズミとか あら、これはおもちゃですの、ね。たわしじゃん。リモコん好き。手組んでるな。尊<笑>い要素どこ？ 目は不正解かーこれぞ国定獲得ならずかな 素敵な夢のような一曲をお届けいたしますですのでどうか皆様胸をはじませてお待ちくださいませそれじゃあ作戦会議始めるよ議題はもっといろんな人に喜んでもらうには おいしいものと一緒の方がきっとお話もはずみますわおい<笑><笑>しいそうそうごとかちゃんわかってる<笑>でもっといろんな人に喜んでもらうには たちがいっぱい楽しむとか<笑>それは大前提だねほら今度の収録って後ろでしょファンの目に見えるお仕事ではあるけど応募してくれたのって私たちのファンがほとんどなわけじゃんだからそのみんなにもモモクラの魅力を知ってほしいなって 経緯っていうかもっと盛り上げたいのはみんなも同じでしょせっかくのコラボなんだからどっちも知ってた方が楽しいじゃんなるほどでしたら何かをなぞってみてはいかがでしょうももクロの皆さんのカレーなものでしたり 次のお便りです埼玉県おてぴーさんから皆さんとモモクロのコラボいつも楽しませていただいていますありがとうどっちのことも大好きなので今後の展開が楽しみですおこれ、れ、まーお便りありがとうここに来てくれたみんなにも くれたポテピーさんにも楽しんでもらいたいので一つ企画を考えましたしおりんさんの「アイウェオ作文」にちなんでカレンたちの「アイウェオ作文」完全アドリブだけどレッツトライおお確か「アイウェオ作文」というのは名前などで大切りをするのですわよね。 はいののからゆいのゆはできなす 結構むずいかもじゃあ次はリアム あの はカレンちゃんお願いいたしますわなんかプレッシャーよし行くよカレンの「顔は覚悟は決めてるつもりカレンの「霊、えー、冷静にでもたまには熱くカレンの「あ ももクロと私たちどっちのファンの人にもまだファンじゃない人にももののふの人にもたくさん楽しんでもらってアイドルの輝きに触れてほしいんだ正直アイドルとか芸能人とかって遠くて手が届かないような存在に思うよね私も昔はそうだったテレビの向こうの世界の人だって でも会おうと思えばこんなに近くに行けるし私たちだってファンのみんなに喜んでほしい魅了されてほしいってみんなのことをずっと思い続けてるんだだから案外私たちの距離は近いんだよ何を言いたいかっていうと私たちアイドルをもっと身近に感じてほしいってこと えちょっリアム何泣いてんのなんかよくわかんないけどファンとユイたちは一心同体みたいな。 他に感じていただける存在え私もそうありたいと思いますわ<笑>そうですわせっかくですしこの景色を写真に収めませんか見ていただいた皆様と一緒に今日の日の思い出として それまでに涙引っ込められると<笑><笑>くよー、はい、ーズ特設ステージ結構人集まってきたみたいだね。 フリーライブなんて久しぶりかもいろんな人に見てもらえるといいなサプライズもあるしゆいたちも準備しなきゃてやばこれリアムちゃんには内緒だったってあれリアムちゃんはあら先ほどまで一緒にいたはずでしたけれど もしかして先に控え室に戻られているのでしょうかアイドルの仕事に関しては割と真面目なとこもあるしねじゃあ私たちも戻ろっかリアムさんいらっしゃいますか あ、この感じははいはいはいはい分かった分かった本当にもうすぐザコメンタルになるんだからそんなリアムちゃんにはこれからぴったりの大役してもらうし イケイケで行かないとダメだよ不安なことがあるのでしたら私たちも精一杯努めますからだって仲間でしょ いいさあ入って入って大丈夫ですよ私たちが必ず無事に では。 チラシもみんな受け取ってくれたみたいだしねっゆいたちの注目度も爆上がりかなって<笑>リアムちゃんまた壁とおしゃべりしてない<笑><笑> リアムさんどうかお顔をあげてくださいませ私たちも皆様もとっても楽しいステージになりましたわそれは紛れもなくリアムさんのお力があってこそ見事な炎上を見せていただきました そうそうドッキリマジックとかリアム以外できないでしょちゃんと測っていいとこだと思うよ体張れるとことか意外と耐火性あるとことかライブもリアムちゃんの煽りのおかげで超盛り上がったよねお客さんとの一体感ヤバかったしゆいめっちゃ楽しかったよ いろいろやってきたもんね。うん、私はレッスン派だけど、みんなはどう？ 全然オッケー。ももクロもよくやってるよね。地方活性化、私たちもやってみる。 みたいなそういうのってワクワクするじゃん<笑>せっかく素敵な自然があるんですものこういったところもアピールポイントの一つですわ何かアクティビティなどはあるんですの 乗り切ってるね私たちもポスター撮影の場所考えようかカリンさんリアムさんもこちらへ町を案内してくださるそうですよ相変わらず。 単純てねてねお店の中に好きな本を置いたりしたらさ隠れ家みたいになって可愛いんじゃないかなやっぱそういう隠れ家カフェって気になるじゃん<笑> アドバイスも積極的ですし初めて会ったのに皆さんのことを短時間でよく理解されていますよね私も見習いたいですわふうゆいもちょっと休憩あれみんな何話してたの<笑><笑> おああ確かにプロデューサー感っていうか町おこしの企画もほとんどゆいがあんだししてくれたしねえ本当？じゃあ今から「大月ピーって呼んでくれていいよ キッピーなんだか素敵な響きですわ頼りにしていますわねおをつけてへえ何それじゃあ私をはアシスタントやっちゃおうかなやっぱプロデューサーには支える役も必要でしょう<笑><笑> <笑>オッケーゆいたちに任せてやっぱこういうのは見た目も味も最高ってことを伝えないとね<笑>食レポならゆいじゃなくて大月ピーにおまかせいっただ お, つきピーお味のほどは あれかなポスター出来上がるの楽しみだねえ出来上がったらこの街にも他の場所にも本当に様々な場所に張り出されますのよねえそれめっちゃいいじゃん どうですか大月ピーそれ最高リアムちゃんさすがプロデューサーちゃんにもこの大月ピーから話を通しておくよこの町のこともわたくしたちのこともたくさんの方々に知っていただけるような。 素敵なものになるにちがいありませんわ知らない人にはこれからいっぱい知ってほしいよねアイドルのことも知らない場所のこともさ子っさんとかそういうの関係なくって気になったその時が押しどきみたいなだから<笑> いろんな場所で、いろんな人の目に止まってくれたら、嬉しいな。<ーハ><ーハ>は休憩ですなね。よかった。少々、息を整えませんと。はあ。は こういろんなお仕事やった上に短期集中のレッスンだしね休み休み頑張ろうはい飲み物ありがとうございます本当に目まぐるしくて素敵な日々でしたわねゆいたちみんなのこともいっぱい宣伝できたし新曲に向けていい準備になったっしょ <笑>それもあるかもマジックでのリアムちゃんの燃えっぷりとかすごかったもんね<笑>バラエティーの反響も大きかったよねあのビリビリ。 案外強くてびっくりしたなとかさんああいうの得意なの い, いえそういうわけではなくてあの時は無我夢中だったのでしびれがあまり気にならなかったのかもしれませんわねすごっ気合いの勝ちってこと琴花ちゃんって。 意外とパッションあふれてるよねあとあとラジオの登録も楽しかったよねファンのみんなといっしょに撮った写真いっぱい拡散されてて嬉しかったあんたはもうアイドルでしょ あ、そうだ地方 PR のお仕事ポスターできたってさっきプロデューサーさんから写真送られてきたよほらおおいい感じじゃんこれがいろんなとこに貼られるんだ<笑>なんかめっちゃ嬉しい自分たちで考えて手がけたお仕事ですものね 感動もひとしおになりますわだねだ当あたりで企画に挑んだりたくさんの人とおしゃべりしたりアイドルのお仕事はほんといろいろあるですが その先にあるものはいつも一つですわわたくしたちを応援してくれる方々の笑顔それがアイドルの目的ですものうん<笑>たくさんの笑顔とそれから夢私わたしたちはいつでもそれを届けてるんだよねこのコラボで とたくさんの人に届いたらいいなテレビで偶然見かけたでもラジオで突然流れてきたでも買い物中に聞こえてきたでも地元でふと目に入ったでもきっかけは何でもいいけどさ夢みたいな時間って何かに夢見たその瞬間から始まると思うから。 早くユイたちに夢中になってほしい。憧れのアイドルと一緒に誰かの憧れになりに行く。私たちにとってもまさに夢みたいな時間だよね。<笑><笑> そ休憩時間が終わってしまいますわこの思いを形にするためにレッスンルームに戻りましょう<音楽>この楽曲に込められた思いそしてリスペクトきちんと全体も意識して妥協は絶対に出し絶対ものにする。 相手があの桃黒クロだって押しまけない第四次頭で考えすぎだ歌に感情を乗せろ王女一人だけたき走ってるぞ冷静さも忘れるな いつもその調子で行こう。 ませんわねですからこれからもビシバシと鍛えていただかなければそういうことここまで育ててくれたプロデューサーさんやこれまでコラボしてきた仲間見てくれる人たちのためにも私たちの全力でまた夢を一つ現実にするんだから で歌って踊っちゃうはいドキドキとワクワクが胸を叩いていますみんな気合い分みたいだねこっちもみんなのお仕事を見ててうずうずしてたよ早く一緒に歌ってお客さんに笑顔を届けたいってね<笑>待たせすぎちゃったみたいでも その分パワーは最高潮だよねもちろん世界に一つだけのスペシャルで最高な歌一緒に完成させようねみんなのライブではさ黄色のライブはパッションの色なんでしょみんなののアイドルへのパッション 見せてほしいなそうそうまずはその笑顔だよいろんなところで私たちは私たちを見てくれた誰かに笑顔を届けられるんだうん一緒に届けに行こう見てくれるみんなに笑顔を みたいな景色もよーし、みんな、やるぞーあーコラボ新曲、評判良くてよかったなーつまり、それってもう終わりってことだけど ちょっと寂しい本当に夢のような時間でしたからね毎日ポスターに祈りを捧げていたリアムさんの気持ちわかる気がいたしますわ<笑>夢みたいな時間だったってとこっしょ。 それはユイも同じかな？本当に夢みたいに楽しくてさ。でも夢じゃない。やっほー。みんな元気にして。 たつくさん元気をいただきましたもの皆様もお元気そうで何よりですわヤムちゃんこっちおいでよみんなで打ち上げしよう<笑>ヤムちゃん それはそれでどうかと思うけどじゃなくて打ち上げ私たちとみんなで一緒にお仕事した仲間だからねもちろんライバルでもあるけどとにかくお祝いはお祝い一緒に楽しんじゃおうよ はね、なんだか今回のお仕事は予想外のことがたくさん起こってとってもワクワクいたしましたわ今もですけれど予定されたことばっかじゃ面白くないもんね予想外のことだったり夢みたいな景色が目の前に広がったらもっと夢を見たいってみんな思うんじゃないかな 一緒に歌って感じた気持ちもある意味予想外だったかもアイドルとして私たちだって負けないそういう気持ちで挑んだけど実際に並んだらそんな気持ちは吹っ飛んじゃった私たちはもっと上を目指せる一緒に歌ったっていう自信をもらっただけじゃなくてもっと高みを目指したいっていう。 夢を抱けたんだと、そういうことだからありがとねももクロのみんなこちらこそみんながやってたお仕事もなんかちょっと懐かしかったよね昔は路上ライブとか握手会とかいっぱいしてたしたくさんの人に笑顔を届けるためにね 今も変わんないけど笑顔を届けるってことで変化をとるって決めてるんだ私たちはモモクロに一生を捧げてるからねかっこいいなゆいもアイドルになりたーいってノリはあったけどそこまで言えるのかっこよすぎるし今を生きるのに精一杯だからねがむしゃらに。 きっと昔の自分に見せても信じられないって言われるくらいずっと先はまだ見えなくても走り続けてるんだどういった経緯でつどったにせよ今の私たちもまたアイドルアイドルでいることは誇らしくあり日々は美しい花々のように彩られています ですが私たちはまだ果てない旅の途中皆様と同じ決意ができるかはわかりませんわね<笑><笑> <笑><笑>そうだよねその思いはきっと同じなんだ夢は自分の目で見て自分の手でかなえるもの<笑><笑>そんなのずっと分かってたことだよだからこれからも 諦めないで走り続ければ絶対叶うよだから次の夢も叶えよね、プロデューサーさん<笑>今から楽しみですみんなに会えたのも楽しかったしまた新しい輝きに出会えるのもきっと他の皆様も同じ気持ちですわね 長い旅路の中をさまざまな思いにいられながら白紙の地図を埋めるように歩き続ける方々ですもの。